ほんとドジなんだからうっせえよクソ女がお前は黙ってろああどうげ。ッドッドッく、うんド、ね、おドッドなドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッ 行こう堀さん堀さんいやーもう行<笑>くぞ京子じゃあな新だあとエロくねえかおおおあっ宮村私コンビニやりたいあっやんねえな何だあれあっねえねえそういえばさ誰に向かって口聞いてんだこのドアホがお いいちいちなるなる死んだよ黙ってろえっ、ーはあっ堀さん俺もう嫌だからね怒鳴るのはこれっきりでふふ<笑>堀さん俺わかんねえううんそうだ、うん、<笑>余礼だ教室に戻ろうちょっ 堀さん彼氏のお願いですここは教室に戻りましょうははい う, うえあそろそろ帰るああそうするそうしよっか何言おうか考えてただけなのにそっちに日があるなら謝ってほしいだけなんだよ 堀さん早く謝んなよ石川君宮村悪いけどカバンとこれちょっと持ってて言わなくていい宮村んだ君は会長<笑><笑><笑><笑><笑>探し物って